と、みすき<笑>、えー。シナリオライターのけどいんです。よろしくお願いします。<笑><笑>僕た、あの歌が好きでね。<笑>はい、複ですね。はい、こちら、左側。こちらは。レインの責任者の。はい<笑>、はいえー、責任者のこちらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、なんか、荒いな。<笑><笑> お願いします。でもあの、割とこの責任者さんも横にいらっしゃるのってレアじゃないですか。はい、よろしくお願いします。ます本当に仲が悪いんでしょうか。仲悪いですよ。本当<笑>ですか。はい。えらい先生。ええ。早速なんですけど。うん。デスエンドリクエスト。はい。いらばと、歌ってください。ああ。すっごいデスエンドリクエストが来ましたけれども、はい、じゃあ、どんなデスエンドがいいかな。いや、あの、ちょっとね、まだ死にたくないな。こんな殺し方がいいかな。あるので、こう、あの、知らない。 死なない枠かそれだとちょっと僕の一存じゃ決められないのでああの偉い方におねたりしてみてください<笑><笑>えっとそれザコキャラだったらいいですよえー、ザコキャラかザコキャラだとちょっとバフらせないといけないですねえっいやいやうん大丈夫ですまず聞い、ま、てくださいまずイルハーのかわとさバク吸それにそれとか足りないんだったらまあ首取りますし<笑> いいデスエンドいただきましし<笑>を取ろううじじゃゃなくくて、ててあ、まああとりあえずねあの、はい、バグについてもう少し勉強してから来てくださいねさっきはあの動画のこれだけ的にねあれって言ったんですけど実はいるはず。バグにもデス ほういやねぶちゅるさんもよく言ってるじゃないですか、うんうん、上からくるぞ気をつけろそうじゃないんですはい。えっどですか今のはどうでしょうねテさんうんせっかくだから0点かなうわ続いてはこちら本格的に煽ってきてるなココーナーえっと、え, え僕は何をすればいいのあの、皆 うん、下水い出来事をいいいが切りますす、うんうん、先生、最近何ないすかなでこと、えー、ううん、そうだね、じゃるは<笑> あ, ううありがとうございました。 うとといいいううううここで、で先生、だ、うん、ん天神琴音ちゃん天かかなななら貸貸しししてててあああああ、げげもも、よよれれょがじゃまるけけど、日日限定ねねねえ、うんうんうん、<笑><笑>った、ね、<笑>ありがとうございます ようやくからかわらなく済むね。うんうん。ていうことでね、うん、今回は先生がいろんな場面のセーブデータを用意してくれた、うん。そうなので。うん、持ってきた。まあ、面白そうなところからね、うん、適当に選んでいこうと思います。適当にね、<笑>ライターとしてあまり嬉しくない遊び方だけどね。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。またすごいセーブデータ選んだね。あ、そうなんですか。結構ここ大変だと思うよ。えー <笑>でもねあれめちゃめちゃ強いボスだからえっ無理じゃないですかこれ。 まあまあまだ駒はあああ、だははははるのでででもえ、ここれれなないいい僕悪くすちゃんっそうなんだこれちゃんと攻撃とかできたな。 い, いやーやっぱねやればできるんです、ねうん、で, る<笑>んですよねやっぱきる子かことができれればそれを認めまましょういいやいけけすよよだっっ<笑>、うん、っててるんでねかなあ、あっおおお、あんっ、あ, やだやだ あ, あ た, あた、ねうん、ああ踏んだ きてててて る, てるあんま聞かなかったな。 ええええ、いろんな技が見たくておってるーおだいぶ減った。 うんこれよし こ, これでよし、うん、ほいえ人数くれてるこれはカウンター食らってるかなえ<笑>聞きました今なんかね、やり返されてたねなんでなんでなんでなんで<笑>えそんなズル結構難しいんだよな<笑> もっとねっ返される場合もあるし返されない場合もある。えー、大丈夫でしょう？うん。うん、でかいでかい。これ勝てるんじゃない？いけますよ。うん これはうん<笑>大ピンチだね、えー、だだうう<笑>大丈夫あのあるちゃんがまだ線あるから効ける、うん、攻撃系けるんねそうです ね, すねしたらほらほいあっすごいブルブルするうん<笑>かわーいいコントローラーの振動に反応するな<笑> そうなんだけどなぁ死ああれだスピードが ね, ね足りないからいいよしっよしああこれ二人とももうフラフラだなフラフラになってるから。 んゃいです、ねうん、<笑>めっち汗してるえ<笑>デスリクは簡単にゲームオーバーで終わることを許さないんですよ。 いこ欲しいなまあねなんか羽とかもついてるし。<笑> うん、うんダメダメダメダ メ, ダメほら、くまさん困った顔してるくまさんねくまさん、なんかかっこいい名前ですねそうそうそう、声 も, もイケメン出すうえ、うん、ちゃんちゃん見つおは変わるでくま<笑>さんの設定もまだわからないんだなそう<笑>え、ヤバいやつですよねうん めっちゃいい声<笑>あさっきまでちょっとなんか汗汗してちゃんと聞けなかったうん、い言うてこのクマ主人公ですからねええー、かわいい、うん、なんこれだけ見たらなんか夜芸みたいなうん<笑><笑><笑><笑>そう怒ら れ, れるなだあとで大丈夫大丈夫ああもう魔法使いそう 絶叫がだい好きでねえっんか、うん、ちょっとさっきから気になってることがあるんですけど、うんうん、どの程度まで想像して。 この文章、テキストですかそうそうそううん、割とリアルに<笑>例えばこのキャラクターが 3D だったとしたらこういう風うに動いて、こういう風うに攻撃してとか考えながら書いてるかなじゃあこんな風に噴水のように引き出してそうそう ユッシェルさんじゃないからねちょっとほらクマさん困ってるイケメンの、うん、あのクビが上れてるちょう先生知ってますから<笑><笑>今のもクビが取れるんですよ、うん、あ超知ってる<笑><笑>えー、えちょっとなんかちょっと好きになったルッシール<笑>そこで共感あいいこと 絶対 い, いことじゃないですよ、ねうんはね、地獄のれによい ももいいでもそれでも解決したらねあ、あれも魅力の一つだと思うし。ああ、じゃあいいよ。うん。い、えー、やだいやだやだ。ええー。そうね。下体をいじるようなことしてはいけないんですよ。まあまさに下体ゲルだからね。下体ゲルをっていけません。うん。こマナーが良くない。うん どうるのか<笑>グミの CM のとかに出てそうだ<笑>本<当だ><笑><笑>あーーちゃったで。 45%! うん何が 45% ですかこ れ, これはね、汚染度とかそういう感じ あ, あ、うんうんうんいや見事に引っかかったね<笑>長いですね、ゲームオーバー<笑><笑>ダメですよ、これが<笑>ゲームオーバーをじっくり描くっていうゲームだからめちゃくちゃ頭が離れないですね初コンパイルハート三ゲーは初コンパイル、うん、<笑> ど, どんな感じ どんな感じ？いやー、なんかなんかね、うん、みんなこうん、ツイッターとこれ、うん、早くテスリン、うん、実況しろよ。ああ、やれよやれよ。やよああ、みんな優しいない。いや、え、みんなめっちゃ今本当に死ねって言ってたってことゃないですか。そういうこと？まあ、まあ首飛びたしね。いや、まだ、まあ、首飛んだ。<笑><笑>いいとしてももうんうん、はあということでね、初。うん うん、エアップ脱出おめでとうございます芸人いい<笑>、はい、なんだーゲームオーバーだけど<笑>ということでストーリーはいい話だけど難解でしたね<笑><笑>まあ急にね無作為にあのセーブデータ選んで途中から始めちゃうともうそうなっちゃうかな<笑>あああああであありがとうございます、うん、超嬉しい<笑>ありがとうございます<笑>さてではこの辺でそろそろお時間ということで いらっしゃゲストを迎えしての、イルハート初の動画どうでしたかイルハートはめっちゃ楽しかった先生どうでしたか僕も超楽しかったですた。初ゲスト本当にお邪魔しました。ありがとうございました。僕はあの初ゲストということで、はい、一番最初の挨拶の時に僕歌っちゃったんですよね。ええ多分次のゲストの方も歌わなきゃいけなくなると思います。<笑>あはい、次誰が歌う か, <笑>かな歌わそうなイメージの人んいる。うん。 うんうん、次の新作、イルハート出してください次の新作、次の新作かどうしましょうかねリ<笑>ニッシャーさんどうしましょう<笑>、えー、イルハートはまだまだ使用が足りないからダメですそうです。<笑>ない、そうじゃない<笑>もう、もうね、<笑>えでもヘラクセンでの、ねええ、意見が一番大事ですからそうですか<笑>僕の意見が一番大事じゃ全然ないけど<笑>でも確かに出てほしい気はありますよね<笑> ましたかそしたら、うん、元役でもうほんとに動物役で楽しいですうもっと責任者の方がハッピーでした私人間の方が得意です動物やなのでじゃ あ, じゃあおもてなしパック1個ぐらいであねええ<笑>っえ<笑>っえ<笑><笑>っえっ<笑><笑>まっえっえっえっえっえっえっえっえっえっっっえっえっえっえっえっえっえっえなえっといえっえっえっええっえっえっえっえっえっえ よろしくお願いします。はい。ということで今日はありがとうございました。<笑>ではでは皆さん次回配信も絶対見てください。それではバイバーイ。バイバーイ。さあ一緒に楽しむ女性コトなんて。せーの、好き好き大好き、はい好き好き大好き、<笑>はい。<笑><笑>これライブできちゃうから。<笑><笑>